皆さん、こんにちは。ここは n e t t o w のデモルームです。本日のライブデモを始める前に、n e t t o w について簡単にご紹介します。n e t t o w はスマートヘルスケアのイノベーターで、約18年間、人々がウェルネスライフの道を歩むためのサービスやソリューションの開発に注力してきました。まさに弊社のスローガン、Your Health, Your Life, We Care の通りです。n e t t o w の製品であるベビーボットは、 2019年と2020年年とに台湾エクセレンス賞を受賞受ししましたベビーボットはユーザーが2分以内にフィットネスデータを入手できるスマート評価気をつく端末でありパーソナライズされた健康促進デバイスでもあります。 ユーザーが画期的にエクササイズを行うことで弱点を改善するのをサポートしますデビボットは台湾の800以上のコミュニティで採用され公衆衛生の向上に貢献しています新型コロナの流行時に人々がフィットネスクラブに行くこともパーソナルトレーニングコースに参加することもできないことに行き着きましたそこで家庭用の AI プレジションエクササイズ機器を開発しましたユーザーザを評価しデータ モニタを分析して各個人に合ったトレーニングプログラムを作成しますトレーニング中はユーザーのモニターをしリアルタイムに目標を調整しますまるで自宅にバーチャルなパーソナルトレーナーがいるようなものです早速一緒にデモを見てみましょう この製品をどの家庭にもふさわしいエレガントなデザインにするという理想を実現したいと考えています。また、この商品はただの機械ではなく、核でもあります。そのため、ユーザーの好みを表現することができると考えています。シートの高さはハンドルで調整できます。 慎重に合わせてお使いいただけます家庭用に設計されているため家族全員が。 タイトルを入力するだけでログインでき、お年寄りにも優しいグラフィックインターフェースを実現しています。また、エクササイズ中の安全を確認するため、血圧測定機能を内蔵し、トレーニング前に測定できるようになりました。トレーニング機能では AI モードとマニュアルモードが選択可能で、AI モードでは最適なトレーニングプログラムを提供します。では、AI プレジッションエクササイズ機器が2人のテスターにどの どのようにトレーニングポークラを設定するのか見てみましょう。テスター A は、下肢の筋力が強いので、テスター B より負荷が高いポークラもを作成します。テスト A は女子の筋力が強いので、テスト B よりも高い目標を設定します。 評価から設定、結果の追跡まで全てで1台のマシンで完結するベビーボット AI プレジッションエクササイズ機器を使って2人のテスターのそれぞれの目標に合わせたポークラのカスタマイズしているのかお分かりかと思います。市場に出回っている他のエクササイズ機械ではユーザーが手動でデータ入力したりトレーニング履歴を記録したりする必要がありますがこの自宅用バーチャルトレーナーを使えばより簡単で 効率的にトレーニングを行うことができますユーザーが自分でトレーニングの目標を設定したい場合はマニュアルモードを選択できますクリップトレーニングには風船を使ったシューティングゲームが搭載されている AI がターゲットを設定してくれます。最後にユーザーがすべての履歴を簡単に確認でき、最大で7つの最新データが一覧表示されます。ベビーポットに興味をお持ちの方、弊社との提携をご希望の方、お気軽にご連絡ください。海外での販売代理店も募集しておりますので、またお会いできることを楽しみにしています。